皆様ごきげんよう、久めです。キャラクターボイスは、ゆずきゆかりでお届けしています。8月17日、バージョン 5.5 後期のストーリー経験値をすべて回収したので、ようやくメタル迷宮を回せます。今日は30分だけ回しました。元気玉1個で何回いけるか数えてみました。今日は盗賊で回したので、武器がちょっと面倒くさいです。 無知の地走り打ちで何の問題もないのですが、位置合わせが必要になるので、その分だけタイムアタックには向いてない武器ということになります。そして、道中の宝箱を取るか取らないかという問題があります。メタルの欠片が高かった時代は宝箱を開けなければいけなかったのですが、今はメタルの欠片が4000ゴールドくらいなので、かなり微妙です。 そして、メタルフロア最後の宝箱については、もう完全に開けなくていい代物なのですが、ここを開けないのは、なぜか心理的にかなりの抵抗があります。でも、さすがにこの福引券の宝箱は開けなくてはいけないですよね。福引券はいくらあっても足りませんからね。という感じで、30分回した結果、9枚のメタル迷宮招体験を消化することができました。 道中の宝箱を全部スルーすることで9枚が10枚になるなら考えてもいい感じですね。でも今はもうみんな元気玉を余らせている状況だと思うのでそこまでタイムアタックする必要はないと思います。道中の宝箱を優雅に拾っておいて金策を兼ねるのがいいのではないかと思います。というわけで本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。